彼の名はマイケル・モービウス血の難病を患う天才医師同じ病気で多くの人が苦しんでいるここにいるよ治癒するには危険を犯さなければそ<音声>れ以上だ自分の中の何かがサンフランシスコの一家以来の大惨事だ血を欲している マイケリー先生また会おうこのユニバースに生まれ落ちた彼は一体君は世界を救済するのか破壊するのかわからないモービウス誰だお前は俺はヴェーノンだ